はい、ずっとするですよねやってるああれあれれ後ろのあの水色の旗あですあれが一ごい you <laughs> だから大人チームも2回やるから子供チームも2回やる。